はいどうも、タロッタロッタロッタロッ、ポっとコハムタロウです。はい、ということでね、今回ね、今、会津の実家に帰省していて、今ちょうどね、カラオケに来てるんですけど、今日はね、あの、土上げ、タロアゲ農園の土上げとカラオケに来ております。はい。いいえぇ。何その、中途半端な出方。<笑>あの、土上げなんですけど、まあ、タロアゲ農園のツイッターを見てくださる方はわかると思うんですけど、結構ね、カラオケ、 をめちゃくちゃうまくて大会カラオケの大会とかでも優勝してたりするそのすごいカラオケが上手な方なんですよということで今回はまあ俺も曲出してたりして自信はあるので太郎 V.S. 太郎ウ揚げは父であのアカペラカラオケバトルをしていきたいと思います。<笑>気合入ってる。俺より気合数倍入ってるよ。えっ、ー、とお互い三曲ずつあ三曲ずつアカペラで歌ってその。 3局の合計点が高い方が勝ちということで、まあ、負けた方は何ですかね罰ゲームここの負けた方は、えー、この代金を全部支払うということでやっていきたいと思いますさンなクンジ僕は今無口な空に吐き出した孤独という名の雲 「その雲が雨を降らせて」「虹が出るどうせつかめないのに」「初めてのキスを繰り返してほしくて」「愛が僕に噛みついて」 離さないと言うけれど寂しさの形は変わらないみたいだ舞い上がってゆけいつか夜の向こう側うんざりするほど光れ君の歌いい調子ですよさて1曲目 点数はいかに。何点でしょう。う あ, あ、八十五。おお、ああ。続きまして、カラオケチャンプ経験のある七上げさんです。ちなさっきもね、あの普通にカラオケして、発声をやってから、今これやってるんだけど。九十五点だよ、連発って、やばいよ。 だからね、アカペラってそのリズム感とか取りにくいからそこでね、俺は勝てるんじゃないかっていう勝負ですよ皆さんこんにちは恋のヨカ歌います w w <笑>誰がイノメヨてソがよく知ってんだよ<笑>なぜ、なぜ、あなたは かんかただか け, けるだけ失礼しました怖いこれどっちでしょうちょったや、ね、うしたっていうの<笑>本当だ前回は96あめい<音> さっきと二十点以上違う<笑>さあ、音源があるときは九十六点と、九十六点九とってますこ。<笑>ここで俺と九点差くらです。ええ、続きまして、別の人の彼女になったよ。別の人の彼女になったよ。今度はあなたみたいに、一緒にフェスで、大はしゃぎとかはしないタイプだけど。余裕。 人に「優しくしてくれるの」「別の人の彼女になったよ」「今度はあなたみたいに映画見てても私を磨いてることなんてないし」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 口喧嘩もなくてむしろ怒ることがどこにもないのだからもう会えないやごめんねだからもう会えないやごめんねあなたも早くなってね 別の人のお返しに。した。した。合ってる。まあこれが本番で見せる強さ、ねうん。はい来ました。行け。あやばい。うん。七十九点一六。あれね。よし。結構合ってたと思ったんだけど。よっしゃー。 キムヨンジャの夢をさますか誰かわか る, 誰がかる<笑>みんな高校生とか聞いてくださいわかんないよキム・ヨンジャの夢千里<笑>誰がわかんないまぶたを閉じりゃ故郷が見える家族の顔よ黄色い花よ今夜も通う夢の中 汽笛残して明がゆく帰りたい帰れないあいつ帰る海峡が荒れるから 泣かないで「お母ちゃん私大丈夫」「空を見上げて意地を噛む」「弱虫の妹よ」「風をひかないで」 何点でしょうさて、うん、やべえま間やった77やべ十77153です今合計いったらさっきよりも う, も う, も う, <笑>もう<笑>前回が95点この曲はで今回77点さてラストで僕に11点差をつけなければなりませんまあラストの曲は点数2倍でいいですよオーケーラストの曲は点数2倍です あの、あまりにも今ついてしまったので<笑>父がちゃんとやんねからタ郎<笑>パプリカでいきます「曲かりふねりはしゃいだ道」「青葉の森で駆け回る」「遊び回り日差しの街」「誰かが呼んでる」 夏が来る影が立つあなたに会いたい見つけたのは一番星ああ明日も晴れるかなパプリカ花が咲いたら晴れた空に種をまこう ハレルや夢を描いたなら心遊ばせあなたに届け愛に行くよ波気を抜けて歌を歌って 「いっぱいの花を抱えて」「ラルラリラ」「パプリカ花が咲いたら」「晴れた空に種をまう、晴れる」 遊ばせあなたに届けかかと弾ませこの指とばれ勝った本番でねやっぱ成果出せるのがいけいけいけ 微妙た。微妙な平均プラスでいいぞいいぞ80 .80 これで逆転チャンスが出ましたかける2なんでプラス160点しますさっきのにということで324点です90点台出せればまあ勝てるんじゃないかなっていう感じチャンピオンの意地を一度見せましょう<笑>では歌います3曲目「エブリィ・リトル・シング・タイム・ゴーズ・バイ」お聞きください きっときっと誰もが何か足りないものを無理に期待しすぎて人を傷つけて 喧嘩してたね」「長く言いすぎたのかな」「意地を張ればなおさら」「隙は広がるばかり」「キスをしたり抱き合ったり」「多分」 「それでよかった」「当たり前の愛し方もずっと忘れていたね」「信じ合える喜びも」「傷つけ合う悲しみも」 いつかにもままに愛せるように Time goes by ありがとうございました<笑>お願いします何点でしょうかさっくい逆転いけるかな85点欲しい めたらやばい来い。 やべえということで<笑>まあ圧勝で俺の勝ちでし二ねや、まあ、293点と324点で太郎が30点差で勝ちましたはいということでえー、っと結論、えー、息子の方がうまい<笑><笑>